陸上女子1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ風和製以来2年イコール宅大が第41回全国都道府県大抗女子駅伝15日竹菱スタジアム京都発着を欠場することが14日決まった昨年は怪我の影響もあって出場レースを慎重に選び昨年12月の全日本大学女子選抜駅伝も欠場していた 今大会でも群馬でエントリーはされていたものの出場は見送られた。不破は前回大会で激走。4区4キロで13人のごぼう抜きを披露し12分29秒の区間新記録を打ち立てていた。10月の全日本大学女子駅伝でも極急2キロを29分39秒で走り区間賞を受賞していた。 陸上群馬の不ひじりろもらいはエントリーされず故障から回復途上。監督も今は無理する時ではない。全国都道府県大港女子駅伝は15日、京都市の竹菱スタジアム京都発着の9区間4295キロで行われる。14日に区間エントリーが発表され、群馬の不は生以来19、19イコール拓大イコールはエントリーされなかった。 高校時代に不破を指導し、今大会で群馬を率いる北田初雄監督は、先を見据えて、今は無理する時ではない、と話した。不破は前回大会の4区で13人のごぼう抜きを披露し、区間新記録を打ち立てていた。昨年10月の全日本大学女子駅伝で極区間賞を獲得したが、故障からの回復途上のため、 12月の全日本大学女子選抜駅伝には出場しなかった。最長区間の9区10キロには、か沢若菜わか24イコール資生堂イコールがエントリーされた。中尾スポーツ。ふわひじりころもらいの出場は未定15日に都道府県対抗女子駅伝。全国都道府県対抗女子駅伝。15日竹菱スタジアム京都発着。大会事務局が、 10日オンンラインで記者発表を行っつ今大会は3年ぶりの有観客で行われる。昨年の世界選手権で3種目に出場した田中家実23イコールトヨタ自動食器 TC イコールは兵庫同マラソン代表の松田随生27イコール大発 イ, イコールは大阪でエントリー。兵庫大阪は球場京都 福岡からとの優勝争いが予想される。また、1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ風和製以来、19イコールは群馬でエントリー。出場すれば、松田らと同じ第9区10キロ、と予想されている。しかし、昨年末の全日本大学女子選抜駅伝は欠場しており、大会事務局もそこまでの情報しかない。 と、出場の可否は明らかになっていない。不破は昨年、4区4キロで13人抜きの回想を見せて区間賞を獲得。東京五輪女子1万メートル代表の弘中りりか、日本優政グループの区間記録を3秒塗り替え、優秀選手賞を獲得していた。